皆さんこんこにちは坂子です今日はですね5月27日にリリースになる「ピアニスタイン東京の CD を皆さんに発送する作業ですね本当は自分の家でできたらよかったんですけどあまりにもちょっと大がかりなので私の第2の実家に荷物を運んでそこからお届けしたいと思っています私の部屋じゃこんな雰囲気のある人が撮れない どうやって CD が皆さんの元に届くかっていうのをリアルにお届けしようと思うんですけどこれはちなみにその CD がいっぱい入ってるやつですこれ全部で200枚入ってますまだご覧の通り開いてないので開封の儀をですね皆さんと共有しようかなと思ってたんですけどあやば肩をせたどうしよう じじゃんじゃーん見て見て見て見てピアニスタイン東京っていっぱい書いてる<笑>今からねこれに、えー、サインをいっぱい書いていこうと思うんですけども、えー、これをですね書き終わったらここに準備されてるこのクッションのやつに入れて。 こうやって入れてね、こう入れてで出荷される人とあの普通にクッション付きの封筒でね出荷される人がいます。ここにはもうあの宛名が全部書かれたのがあります。めっちゃ頑張って書いた。<笑>中にあとこの、えー、ポストカードをね、えー、サインこっちにサイン入れてメッセージ書いて一緒に入れていきたいと思います。 何時間かかるかるな<笑>じゃあ頑張りますので皆さん、えー、動画を楽しんでいただけたらと思いますやってみよう<音楽>じゃあ今からまず1枚取り出してね開けてみましょうペリペリっとじゃんペリペリペリペリで、えー、これが帯ですね 開けます。<笑>こんな感じになってます。で、今からここに、えー、サインをしていきます。今日が五月の十九日、ポストカードがですね。 ましてまたこれにもサインが入りますサインどここかなここに入れまーすじゃんあれ私どうするって言ってたっけ<笑>あれ違うな ど, どれだどれだなんか私のコメント欄でまとめてくれてる人いたな だだだだだよしよしよ し, よし曲は CD ゆうゆうしの方表っ て, って表がいい人なメッセージ写真がある方にサインで裏にメッセージ書きます裏メッセージ OK。 これぐらいの時間でパッキングが進むでしょうか。<笑>まず今もこれサインがサインを書きました。で、これはこうしてこの中に入れて、で、えー、さっき一生懸命サインをしていたこれをにえっ、ー、とお名前を足して、で、こっちにメッセージを足します。それで。 入れますでですねこれで「封をしたいんですけどちょっとこのバージョンで送るのは、えー、と中を一回確認してもらわないといけないバージョンまで送るのでこのままでこれで出来上がりということになります。よしじゃあちょっとどんどんいきましょうかね。 開始からね、1時間ぐらい経ちましたけど、ハッキング終わったのが、えー、<笑>立った1、2、3、4、5、6、7、8、9の10、やばい、<笑>あと12倍ぐらいありますね、いけんのか、これ、<笑>頑張れ、<笑>巻きでいくぞー<笑>